韓国の瞑想が止まりません。どうも、政治いろいろの学部です。文大統領の退任を間近に控え、これほどまでに死に滅裂という言葉が似合う国もないのではないかと思ってしまいます。ワウコリアの記事を引用します。 韓国のムン・ジェイン大統領の任期内における終戦宣言と日韓関係改善構想が難航している。ジョー・バイデンアメリカ大統領が北京冬季オリンピックの外交的ボイコットの検討を公式化する中、オリンピックをきっかけとしたムン大統領の平和の歩みが揺らいでいる。また、日本がキム・チャンギョン 警察庁長の竹島訪問に反発し、日米韓外務次官協議の共同発表を無賛させたことで、任期内に日韓関係を回復させるとした文大統領の計画にも支障が生じた。任期内に進めることのできなかった日韓関係改善課題は、次期政府へと引き継がれ、負担として作用する可能性が高い。 文大統領と青華大は年内に南北首脳会談を行い、これをもとに来年2月の北京オリンピックで南北とアメリカ、または南北と米中の首脳が終戦を宣言するという絵を描いていることが既に伝えられている。しかし、バイデン大統領は18日、ホワイトハウスで開かれたカナダのジャスティン・ドルトー首相との会談で、 北京オリンピックの外交的ボイコットの検討についての取材人の質問に我々は検討していると答えたことで文大統領の構想に赤信号が灯った IOC 国際オリンピック委員会が北朝鮮の北京オリンピックへの参加資格を剥奪したことにより金正恩朝鮮労働党総書記の参加が不透明な中バイデン大統領までもが 不参加を検討していることで終戦宣言構想は揺らいでいる状況である。さらに終戦宣言自体に対して懐疑的な声も上がっている。ロバート・エイブラムス、前在韓米軍司令官は17日、終戦宣言の推進は危険水準ではなく賭博だと考えるとし、非常に慎重に進めるべきだと語った。また、 ハリー・ハリス、全中間アメリカ大使も、終戦宣言に署名した翌日に何が変わったのかを自問すべきだとし、終戦宣言ではなく平和協定を締結すべきだという趣旨の発言をした。このことについて聖華大の関係者は、状況が良くなくてもより良い状況を作っていくと語った。一方、 日本の輸出規制により2年以上膠着状態が続いている日韓関係も改善の兆しが見えない。推進していた東京オリンピックをきっかけとした日韓首脳会談が、在韓日本外交官の不適切発言の影響で無賛となった後も、首脳会談の実務交渉を続けるよう指示するなど、文大統領は両国関係改善に積極的である。 しかし、今回の金警察庁長の竹島訪問を理由に、日米韓外務次官の共同発表が取りやめになったことから、改善の歩みに支障が生じた状況である。とのことです。日米韓外務次官協議が開催される前、韓国の第一時間であるチェ・ジョンゴン氏は、終戦宣言について、米韓の意見に相違なし、 近いうちに良い結果があるのではないかと思うと話していました。イ・スヒョク、中米大使も、米韓は終戦宣言の文案についてまで意見を交換するほど終戦宣言問題に対する積極的かつ相違的な努力を続けていると述べていましたね。この記事が出たことで、チェ・ジョンゴン氏、イ・スヒョク氏の言うことが真っ赤な嘘であることが 判明してしまいました。もうまたかという感想しか出ません。この後、韓国側が後頭部を殴られたと言い出すまでが韓国の様式日と言っていいでしょう。冷静に考えればわかることですが、韓国は休戦協定の当事者ではありません。休戦協定はアメリカ軍と北朝鮮、中国との間で交わされた協定です。 当時の韓国大統領イ・スンマンは、休戦協定を嫌がり参加していません。一時は北朝鮮軍に追い詰められ、不産にまで命かながら逃げたくせに、アメリカの力を借りて押し返すことに成功すると、今度は調子に乗って北進・南北完全統一を叫び出し、あらゆる平和会談を拒否していたと言われるイ・スンマン大統領。 戦後日本に軍事力がない隙を狙って竹島を武力で強奪したのもこのイースンマン大統領です。その蚊帳の外の韓国とアメリカが終戦宣言の文案について意見を交換などするはずもありません。どうしてこういうちょっと考えればわかる嘘を平気でつくのか。本当に韓国人というのは我々の理解の外にいるとしか言いようがありません。 断言しますアメリカはムン・ジェイン大統領の任期中に終戦宣言など絶対に出しません。ムン大統領の稚拙な狙いはすでにアメリカにはバレバレと言っていいでしょう。ムン大統領の頭には徹頭徹尾北朝鮮しかありません。飢餓に苦しむ北朝鮮を救うには経済制裁を解くしかない。そのためには 終戦宣言を出し、すでに北朝鮮は敵ではないことをアピールするのが一番。さらに北朝鮮は独立国であるから、終戦宣言締結後も引き続いて核開発を続けることができるはず。なぜならそれはただの自衛手段だからだ、といったところでしょう。このような馬鹿げた考えがアメリカに通じると本気で思っているムン大統領とは、 全く呆れ果てるほどそこの浅い人物ですね。日韓関係についても同様です。韓国の警察長官が竹島に不法入国すれば日本政府が激怒するのは自明の理です。それが明らかであるにもかかわらず、黙認したのはおそらく同時期に野党国民の力所属の議員が訪日したことと関係があるのではないでしょうか。 来年に迫った次期大統領選挙で、与党共に民主党の候補であるイ・ジェミョン氏は、国民の力の候補者であるユン・ソン・ギョル氏に大きく水をあけられています。ここで国民の力所属議員が日本の国会議員と会談し、万が一ホワイト国復帰など勝ち取ろうものなら一大事です。文政権はおそらく、そんなことになったら大変だ。 一層日本の国会議員が面会を拒むようにしてしまえと思ったのではないでしょうか。ちょっと突飛な想像かもしれませんが、出先のことしか考えられないので、大いにあり得ることではないかと思ってしまいます。韓国政府がバイデン大統領の北京五輪不参加検討によって終戦宣言に赤信号が灯ったと本当に思っているとすれば、